はい で, はですねシェフィやっていきたいと思います3種類のカードを使っていきますまずですねこちら羊カードというものですねこちら1からです、ね、1000までのカードですねもう全てデザインイラストが違いますこれをですね左上から置いていきますこちらが 1、3、10、30、100、300、1000、はい、でその後に1をですね下に置きますで続きましてこちら、適羊カードですね、ここに置きます、はい、でここですね、次はこちら、イベントカードですね、こちらはしっかりとシャッフルをしてください。 はい、こんな感じでよろしいでしょうかねでは5枚出しますはいでこれはここに置きますはいでこれでカードのセッティングは終了ですカードデッキの商材なんですがでここにですね置けるカード、えー、例えばですねこのカードをたくさんここに置いていけばいいんですけども1000のカードがここに出た時点でこちらのチームの勝ちです 逆に、えー、1ターン終了、2ターン終了、3ターン終了出た時点で場に線がなければ負けということになります、はい、非常にシンプルな形となっております、まあ、とりあえずやっていきながらです、ね、説明していきたいと思います、はい、手札はまず5枚ですね、はい、5枚ありまして、えー、この中の1つをまず必ず使わなければいけません、はいえー、まず過密ですね、えー、こちらは 2枚以下になるまで羊カードを手放すということでこれを使いますで2枚もないので効果はなしですでさらに新しいカードですね手札イベントカードを手札から1枚取りますはい反映ですねうーんちょっと微妙な話しちゃまいますねこれちょっとデッキがすごい悪いですねうんえちなみにこの時点でえこの2枚は使った時点でもゲーム終了ですなので えー、この3枚を使いますでこのカードめちゃ強いんで残しておきたいんですよねとなるとまあ2択ですねはいでちなみにこちらのカードは今使うと効果はなしですでこちらのカードは手札のカード1枚捨てることができるカードですただこのカードをこの4枚に使うのはもったいないんですね逆選択でこれを捨てるもったいないですけど捨てましょうはいで1枚いたします はい迷うことなく、梅を使います梅を使うとこのカード1枚をコピーすることができますはいでは次のカードいきましょうはいメテオうーん、や<笑>カードの引きが悪すぎますまあこれいきますか羊カード1枚を手放すなのでさっき増やしたカードを戻しますちなみにこちらは捨てるのではなく カードデッキのの同じ数字のところに戻しますなので今監督自身の手札はもう羊1匹ですねまあ向こうも今1匹なんでまあまあまあまあはいでは次いきましょういや頼むいいの好きおったよしじゃあ使います地に道をこちら1のカードを好きなだけ得ることができますまあ好きなだけカードを得ることはできるんですがえっ、ー、とですね 7はい、えー、ここに置けるカードは最大7枚までです。なので全部使います。もう0ですね。はい。はい。で、1枚引きます。で、この、はい。まあ、ちょっといろいろやってたら分かるんですけども、さっきの地に日常が出た時点で、もうたくさんあったらこれを使います。メテオ。えー、このカードを追放する。追放というのは、えー、今後ですね、この、 今回のこのゲーム世界ではもう二度と出てこないという追放ですね追放をしまして3枚1を捨てます3枚1を捨てます、はいまあ、こういう強いカードはもう先にこの世界が消しておくべきカードですねはいおいいですねいいで す, いいですねいいですねはいではですね この万能羊ですね万能羊はイベントカードをコピーすることができるカードですなので対策羊強いカードのコピー能力を使ってこの最強のボス事件爆弾を追放してしまいますはい追放されますで こ, いつこっちはこのままいきますはいで2枚いっぺんになくなったのでこの時はですねカード2枚ですね常に場に5枚のイベントカードがあるようにしておきますはいでは次はですね あいきますか。じゃあ、統率。えこのカードはですね、場、え、に、ー、2枚あるカードなんで、ちょっと使っておきたいと思います。はい。こちらですね、カードを、えー、今回は1 2,、2、3。この1を3枚使って、同じ3ですね。こちらのカードにします。はい。次のカード。あ、同じの、同じのが出ましたね。さっきと同じのが出ましたね。まっ、あ、すぐ使えないので。じゃあ、霊感。霊感を使います。こちらのカードはですね、えー、手札を見まして、 好きなカード1枚をですね、持ってくることができるカードです。欲しいの、うん、これだな、落雷を持ってきました。で、えー、1回も見ているんで、シャッフルを改めてすることになります。はい、はい、でですね、えー、この対策羊ですね、対策羊の効果を使って、もうこの最大のカード1枚手放すというですね、マイナスカードですね。 追放機能があるので追放します。で、こちらはこのままこちらに戻ります。で、2枚ですね。えー、きます。はい。なるほどですね。はい。ではですね、梅を使って3をコピーします。3をコピーします。と見やすいようにこっちに置きます。はい。で、次のカード、暴落。なるほど。牧羊犬を使って、これはですね、手札のカードを1枚捨てることがでさっきの カードは追放といってもう二度とこの世界に出てこないんですが、この牧羊犬に関しては普通の捨て場に行きます。なので、牧羊犬を使って、こちら嵐ですね。カード2枚捨てるというマイナスカードを一緒に持っていきます。はい。で、2枚一気に減ったので、2枚カードを出します。はい。オッケ ー, オッケーまあ、狼を使います。こちら最大のカードをですね、1ランクダウンさせる。なので、この3に使って、 3が1にランクダウンをします。で、これは使い終わりました。で、さらに1枚めくります。はい。えー、今回で言うと、じゃあ、増やせよを使う。増やせよは3を得ることができます。えー、3を得ました。で、えー、ラストカードですね。はい。なるほど。じゃあ、えっ、ー、と、梅めよを使います。梅めよを使って、さらに3を増やします。はい。で、残り4枚ですね。 まあこれで行くと、ね、統率カードを使います統率カードを使って、えー、この3のカードですね、1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、2、3、4、5、6、7、8、9、10これをランクアップします、足してランクアップして10にしますはいじゃあ使っちゃいますか、えっ、ー、と疫病こちらカード1種類をすべて手放します、1、1を手放します。 で、さらに暴落。こちらはカードが半分になるえ。1枚しかないので半分にできないので捨てます。で、黄金のひずめえ。こちらはですね、最大でないカードをレベルアップする。だけどなんもないので、ただ捨てます。はい、で、こちらで1ラウンド終了です。で、1ラウンド終了なんですが、えここで今、監督が、ポイントが今10点ですね。で、次が第2ラウンドなので、えここが変わりまして、第2ラウンドになります。 はい。で、ここの追放カードに関しては今後、この世界ではもう一応触らないことになります。はい。で、捨てバのカードからですね。こちらを、まずシャッフルします。はい。じゃこんな感じで。で、同じくですね。えー、5枚カード3、4、5を手札に加えます。うん。よし、じゃあ使うか。えーと、牧羊犬を使って、えー、この嵐のカードを捨て去ります。 で、2枚ゲットしますはいうんなるほどねとりあえず梅めを使ってえ銃をコピーしますめくりますはいあ使います過密こちらは2枚以下になるまで羊カードを手放します2枚なので手放すことはないですで続いてこちら見えたじゃあ霊感を使って欲しいものを 持ってきます梅をもらいますでこちらは、えー、シャッフルしますさっき持ってきた梅やカードを使って10を増やしますはいでさらにですね、えー、統卒を使って、えー、10を束ねて30のカードにしますはいあいい感じになってきましたよ じゃあ地に一をこちら、えー、一応好きなだけ得ることができます。なので、ですね、えー、今1個あるので、2、3、4、5、6、7枚までですね、えー、もうこれ置けないので、8枚目は置けないので、これは戻します。はい、で、次、こちら、おし、えー 万能羊を使ってこれコピー能力ですね対策羊の効果1枚手放すことができるのであのように言ってもらいましょうこれは使ったのでこちらに置きますで2枚減りましたので2枚増やします落石落石カードは1枚カードを手放しますなので1を手放しますはいで続きましてこちら梅 を, を使う梅を使って で、えー、この30をもう1枚コピーします。コピーするので、ここに入ります。で、新しいカード。はい。うん、ちょっとさっき1増やしすぎたな。もう場に出すことができないというですね、逆に増やしすぎてもですね、えー、強いカードを入れることができないので、増やしすぎるのもですね、デメリットがあります。じゃちょっともったいないけども、 対策羊を使ってこの疫病ですね1種類全滅させるカードですねを、えー、あのように使わせますそして対策羊は捨てますはいで2枚ですねはい暴落ですね、えー、こちら枚数が半分になるまで羊カードを手放します、えー、今回は1234567枚あるのでこの感じだともう半分になるんですけど半分はできないので じゃあ今回3枚がですね、えー、手放されることになります。はい。でもカードがないので、カードがない場合はこれ4枚使い切るというです、ね、ことになります。まあ、あとはもう簡単ですね。マイナスカードがないので、うまい具合に増やしていくということですね。では、増やせを使って、えー、こちら3を得ることができます。3をゲット。はい。えー、半円を使います。えー、羊カード1枚を選んで、その下のランクを3枚得ることができます。30の下なので10ですね。 10を得ることができるのですがすでにですねあと1234567あと2枚しかもらえませんのでえ2枚増やしますいやさっきねこの3を置いてあったね、3を置かなかったらもう1枚ですねこれが10になったと思うとはいで次ですねえ黄金のひづめえこちらはですね最大でないひつカードをえ好きなだけレベルアップすることができますえ今回30が最大なのでえこの 5枚はです、ね、レベルアップすすることができます10に関してはその上の30にレベルアップ3に関してはその上の10にレベルアップで1に関してはその上の3にレベルアップすることができますで最後ですね統率のカードですねきましたねこの統率に関しては統率カードを使ってさらに えー、こちらですね30を3枚使って、まあ、合計でこちら100になりますのでこちらを組み合わせて100ゲットですねはいというわけで第2ラウンドはこんな形となりましたでは次第3ラウンド100ですね、まあ、こういう感じでですね第4ラウンドになる前に1000に増やしていくゲームですはいでは行きましょう ここだとまあそうですねでは梅を使って100を増やしましょうはいカードを1枚増やしますだから今回結構好調ですねかなり嵐を使ってカード2枚を捨てます少なくなっちゃうんですけども時にですね減らすこともですね必要ですねねはいじゃあ牧羊犬を使ってこの過密カードを 消しますこの紙密カードに関してはカードを2枚以下にするカードですこの場合もし使ったらこれが消えてしまいますはいで2枚減ったので2枚増やしますはいあ道が見えましたねでは梅を使って100をコピーします100をコピーしますでは統率を使って100を統率させて300にしますで1枚引きます では、梅、え、め、ー、を使って300をコピーします。はい、1枚引きます、えー。反映カードを使って、えー、こちらですね、選んだカードのワンランク下を3枚得ることができるので、300のワンランク下100ですね、100を3枚ゲットできます。はい、なるほど、勝ちましたね、確実に。では黄金のひずを使って 最大のカードです、ね、300のカードの下は全部レベルアップできるということなので100この100が全部300にレベルアップしますで30もレベルアップできますので100になりますはい皆さんもうもう和ですねはい1000になりましたただですねまだ1000のカードが入ってこないのでこの合計点が1000になってもこの1000のカードが入ってこない限りはまだ勝ちじゃないので はい、なるほどですねまあどうせだったらもう1000以上いきましょうかじゃあこの「増やせ」を使って3を得ます3を得ますはいで新たなカードを引きますで、えー、落石を使って3を消しますはい、とりあえず対策出を使って暴落を消します でラストカード、霊感、あ、霊感ですね、手札を見るけども手札ないので消します。まあ、あと3ですね、じゃあ、地に道を使って、えー、1を増やします。では、最後ですね、統率を使います、えー、300ですね、えー、300を3枚と100、まあ、これで合計ですね、1000になるので、1000カードが場に出て、勝ちというわけですね。 まあ、この出た時点でですね、ここにカードがたくさんあっても、えー、勝ちなので、線に出た時点ですね。例えばこれがですね、えー、もし線が出なくてですね、次も全部手札がなくなって、線に来てしまったら負けです。ただ、えー、今回に関しては、えー、先に場に線が出たので、えー、監督の勝ちということになります。もうこんな感じのゲームです。